ビスコブンブクは怖い。どうも、かしです。ハイパーイ。今回は、皆さんと英語教育に関して、お話をさせてください。まず一番初めに、英語の環境で働く先生の皆さん。いつもご献身、本当にありがとうございます。私も教育者の一人として、ここであえて。 一言物申しさせていただきたいと思います今後英語の授業は全て英語で行いますちょっと説明させてくださいまず私はここに留学に来て半年間英語学校に通いましたその英語学校の中では 英語以外の言語母国語を話すのは禁止されてるんですねだからみんな英語でしゃべります授業も先生もみんな英語でしゃべってるんですそんなある日どういうことが起こるかっていうと初めて来た生徒の中には泣く子もいるんです20歳を超えたいい大人が男も女も泣く時があるんですよ それだけ情報が遮断されるっていうことは怖いことなんですよ私は半年間で一人女の子に会いました彼女は来た時に最初もうとんでもなく泣いてパニックに陥ってたんですけど彼女は英語の環境の中で頑張り続けたんです半年後彼女はエステのローカルで働けてるんですよ 大人たちの私は子どもたちに何を教えるべきなんでしょうかまさしく親鳥が飛ばなければ子どもたちって飛ぶことってできないと思うんですよ大人がベースで日本語で喋ってて子どもたちが英語で喋れると思いますか喋らないんじゃないんですよ 喋ることができないんです大人が日本語を喋ってる以上は永久に英語を喋ることなんて喋る環境なんて作ることできませんよそんな環境で育った 人人たたちが大人になったら何を言いい始めると思いますか私に向かってですよ、英語喋ってる私に向かって発音がおかしいだとか文法がどうとかとかそういうことしか言わなくなるんですよ、正しい英語を求め続けるんです、私は正しい英語なんてどうでもいい、喋れればどうでもいいんですよ、伝わればいいですよね、それがコミュニケーションです。 ネルソン・マンディオさは過去にこう言いました教育とは私たちが使える地上最強の武器であると私は子どもたちに自由にどこにでも行ける武器を与えたいと心から思っていますそれが教育の役割だと心から信じているからですどうぞこのオールイングリッシュ賛同の方は高評価チャンネル登録よろしくお願いしますハッシュタグ 友人にマリファナを育ててるという人がいるそうなので。